どうもみなさん、こんにちは。坂東市からやってまいりました、正さかのよさこ響と申します。本日のテーマは、掛武者。平野正和のこ平野正和のこには、七人の掛武者が、という伝説があります。そして、正和のこう愛した貴重。掛武者の貴重。 はい、その運命なみか。それでは、ご覧いただきます。踊り子。はい。 まさかのよさこい響き。影武者。 に咲く花の色感り慌ていしれも心も揺られた貴重心許した一輪の花のならずの影